はい、皆さんおはようございます。ただいま朝の4時半でーす。ひとりぼっちは寂しいね。ひとりぼっちは寂しいよね。ということで、なんかみんな友達がいていいなということで、俺もちょっと友達の高屋に今日はねクイズを出してみようと思います。あ、今ノリで動画撮り始めちゃったんですけど、クイズ出していいですか？いすはい、ああ、いいですか。嬉しいです。あじゃあどうぞおかけください。 はい、えー、これからですねじゃあクイズを10問出しま す, おい、はい、ます10問全部ピュアできたら無理ですただしあのー、早押しなんでクイズを全部読み切ってしまったら、はい、その時点でもなですなるほどはい頑張りま す, ま す, ま す, ま す, ます問題、はい、ジョン・モンタギューが名前の由来になったとされているオープン BLT アメリカンクラブハウスなどの種類がある パンで具材を挟んだものを何というわかんない。ミー答えはサンドイッチでした。<笑><笑>しまった。むずすぎたか。全然わかんなかった。映画かと思ったわ、今。映画か。オープン BA、そうだね。じゃあ、今のはなかったほどにゃなかったことに。わ<笑><笑>、<笑><笑><笑>ちょっと頑張らないと。今はサンドイッチなんだ。うん。 全然わかんなかなったぞ答えはちなみに全部簡単です、はい、一応僕小学6年生でも答えられるようなあそんな難しく考えないえない問題エリエールスコッティクリネックスなどのブランドがあるトイレに設置されているロール状の紙をティッシュトイレはいはいはいトイレペーパー正解2問目2問目2問目 インカの目覚め、男爵、メイクインといった種類がある、バレー書という別名ジャガイモ。正解素晴らしい。バレー書で分かる。問題。プロレスラーから政治家に転向し、燃える闘魂をキャッチフレーズに、1、2、3、だえー、っと、 男性ですよね。そう男性です。あ、ちょっと待って。<笑>待って、一、二、三が<笑>名前が出てこないんだな。一、二、三、アントニオ・イネキじゃなくて。正解。あれそうだっけ？そう、アントニオ・イネキです。正解です。よかった。じゃあ問正解。よかった、嬉しい。四番目、鈴木孝之と大泉洋による北海道テレビによるカルト的人気を誇る。 バラエティ番組は何何か問目<笑>アウトなんだそれ答えは水曜どうでしょうああ聞いたことない、ね、聞いたことある。もちろん。<笑>北海道の番組なんやな。そうなんです。いやー、ということで今日のチャレンジは岩本シ郎でした。また来週ありがとうございます。 あ、それレおいおい